お花の飾りを作るためのお花紙20色取りやすいように並べてレインボーソーダパフェを作ってみましたまず好きな色のお花紙を選びますそれをくしゃくしゃに揉んで一度広げてから。 透明のプラスチックのコップの中に入れていきます。これで レインボーソーソドの完成です次にいらない紙をくしゃくしゃに丸めていきます丸くしたらこれをお花紙で包みます。 中が透ける場合は二重三重にして包みましょう包んだ反対側は水のりをつけてしっかりと留めます これにたっぷりと水のりをつけて、先ほどのレインボーソーダの上にのせます。アイスクリームです。ストローをさせば、レインボークリームソーダの出来上がり。茶色の紙をたたんだら、ところどころにのりをつけて、 くるくると巻いていきます。これを二つに切って。 チョコスティックの出来上がりですストローが刺さっていませんので斜めに切って差し込みますこれだけでは寂しいので飾りを作りましょう紙を揉んだら 手のひらに水のりをつけて転がすようにくるくると丸めていきます手のひらがサラサラになってきたらこんな丸いボールの出来上がりですこれをくっつけて飾りにしましょう 一度使ったお花紙の一部を使ったり丸めたりして飾り付けるとこんなにカラフルなレインボーソーダパフェが出来上がりました。